おはようございますす代目です昨日ですねこの雨続きのために安心する骨組みがあるホロをつけました軽トラにホロをつけました通販で買ってたんですが一旦注文を私が失敗するという確定ボタンを押してなかったみたいということで1日2日ほど到着が遅れましたけど昨日届き私が畳を作ってる中うちの従業員でもある弟に 組み立てさせました。で、早速それを使って、ちょっと遠方の現場まで納品に行ったんですが、納品前後は全然雨が降らず、まあ、ほろいらなかったかなと思いつつも、まあ、帰りに雨が降りましたので、どうなるかなと思ってたところ、全然荷台の中は濡れてなくて、素晴らしいという感想でした。組み立てですね、これ結構時間がかかりまして、レビューにも、 あったんですが3時間ぐらいかかったとか書いてあったんですがまさかこんなもんでそんなにかからんだろうと私は思ってたんですが弟が不器用なのか実際そんなにかかるのか弟も3時間ぐらいかかってましたえ炎天下で刺したので申し訳なかったと思ってますやっぱりホロもこういうホロも必要だなと思いましたまあこれですねゴムで留めてるだけですので普段邪魔な時取り外しもできますこれが助かります取り外しできないやつも まあ、純正とか取り外しできないやつはまあそれはそれでいいんですが高速走行があのうちのはちょっとできませんのででもやっぱり普段の仕事で高速乗るってこともないですし安心よかったと思えば本当これも十分ですいい買い物をしたと思いますそれでは6代目でしたごご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いします